皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月8日。今日はキノコ同士のワンポイントアドバイスをします。開幕にスパークショットを連発していますが、これ、多分あまり意味ないです。お化け大キノコに幻惑が入らないかなと思ってましたが、入りにくいみたいなので、意味なかったですね。それより大事なことは、火力によるゴり押しです。 前までは魔法使いでいって、魔法カンタ連発して安定させていましたが、それよりも火力ゴリ押しの方が安定するのではないかと思っています。ここではお化け王キノコの方から倒しています。ヒットポイントとかちゃんと調べたわけではないので、もしかしたらキノコ同士の方から倒す方がいいかもしれません。開幕でスパークショットとか打ってたせいで、討伐時間が遅れております。 1匹減らすだけで勝ち確になるのでとにかく最初の1匹をどれだけ早く倒せるかが重要になりますなんとか無事にお化けオキノコを倒すことができましたこれでほぼ勝ち確になりましたので次はキノコ同士を倒しに行きますキノコ同士のギラグレードがとにかく厄介なので最初に言った通りキノコ同士から倒した方がいいかもしれません 魔法カンタを連発して耐える方法も有力でしたが魔法使いは一撃食らっただけで沈んでしまうのであまり安定しませんでしたやはり火力でゴリ押すのが一番いい感じがします火力こそ正義キノコ同士も倒せましたのであとは普通にチーズキノコを倒すだけですここまで来ればもう大丈夫ですねキノコ同士たちは面倒だからやらないという選択肢もありますがこんな風に簡単に倒せてしまうので挑戦してみるのも悪くはないと思います